ふわふわふわふわふわふわふわふわふわ。よしゆきですめいちいちごマシュマロチョコレートふわっとおいしいめいちいちごマシュマロチョコレート 買ってきましたクリーミーな味わいのチョコレート甘酸っぱいいちごクリームふわふわ食感のマシュマロいただいちゃいましょう 箱を開けましたおでっかい袋が一つですねそしてこれがチョコレートですかおおお なんだろう、側面を見るとこうなんかマシュマロがなんか粒々になって並んでいますよほらおーなんかこれはまるでなんか地層に見えてきませんか地層ってわかるかななんか掘とかでなんかいろんなものが埋まってるねおーなんかいいですね それではいただきますあ結構マシュマロマシュマロ結構いっぱい入ってるんですねこの中に入っているふわっとした マシュマロの食感がねなかなかいい感じですよねうんうんあとはうんまあとはこのいちごのクリームのいちごの味わいもねきますね うん、最初にチョコレートの味がきてでこのふわふわのいちごマシュマロの味わいがきてでちょっといちごのクリームが残りつつありつつチョコレートが溶けていって。 で最後にちょっとあのマシュマロがちょっと口の中でちょっと残ってでそのマシュマロがまたこう口の中で楽しめる感じですかねちょっとどうかなこんな感じかなでもいいですねこのマシュマロの食感とねこのチョコレートがね結構ねちゃんと合っている合っていますねやっぱりね、うん 以上「明治いちごマシュマロチョコレート」でした2 8八度以下の涼しい場所で保存してくださいふわー